ないじゃないや僕は夢と赤いやダイヤモンド死に消えるそんなみんながダイナー東洋稲富橋を映ったアーザコーダーの応酬年を重ね無謀講習僕は花火が集中曲が欠如して想像に夢中ただ初心に忠実悩みの密室閉じ込まげてどこか執筆求めても重大とは同一人物あどけなさ純粋さはトッ筆万人受け子にもボボダイ大クト すごいより前の距離からがわいるから声かがまだ夢見てんだずっとずっと僕は僕のまま背だけが伸びたこびた天才なら天才じゃない平常な生き方正気のサーターじゃないかガキの時つけた小さいシール真面目な顔してコーヒー飲む凡着俺の権利幸福世間体からの報復 よドーりどーデりの街並み生きていくただこのオースクールスタイイ食べたいいつも通りにやりたい無駄な解体したくない無駄だとは言うまい無偏見は心配今は凡退小中高大での学び劇的な人な並みけれどモノ苦ロ年寄りばかりで苦労吹雪き受けを保証うそれを勝負なとやゆするの若者 この国の国発展は止まったようだ苦言を訂正ないかコメンテー